お主、こっちへ来いこっちへ来い来いと言っているのじゃもっと近くを寄らなくばお主のその、そのが見えぬじゃのにんにんあいつが本日暗殺対象の悪代官。ちょっと待ってあれ、なんか匂いするんだけどどこからだろうあ、わかった、手裏剣からだ なにこの香ばしい香りうんなんか明太子を感じるようなメロンあとこの香ばしいチーズの香りとあとお餅ああもんじゃ焼きのへら代わりに手裏剣を使ったんだったよし匂いつきのまま使おうほらもっと力をうよれほらこいこいもっと力をうよれなくばお主のそのが触れないぞよなんというエロがっぱぶり この ま, まやつを生かしておくと世間全体がエロガッパとなってしまういやエロ猫となってしまうのか猫ならじゃゃいいのかこの世の中が猫になるのであればああいかいか ん, いかん冷静な判断ができなくなってしまうとりあえずやつをうんー暗殺。ほりゃもっとちこをよりたまえこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこいこ はお尻の穴の術うぇーこの技は決まれば百発百中だがリスクもでかいお尻の穴から敵の能力を吸い込んでしまうためこうなってしまうのだにんにんにんに ん, にんにんにんにんにんにんにんにん Thank、you